皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月14日、また新たな1週間が始まってしまいましたので、それを一気に片付けないことには、展開に行けません。最近はいつもこんな感じで、メインストーリーが後回しになってしまっています。海賊で真相の迷宮にやってきましたが、いきなり悩みの種が生まれました。 勇気の奇跡を3個使って経験値が3倍になるのは美味しいですが特訓スタンプが 1.5 倍にしかならないのは美味しくないです経験値4倍を引けば特訓スタンプは2倍になるので美味しいですが低確率で出る経験値2倍を引いてしまうと特訓スタンプの上乗せはありませんでもだからといって勇気の奇跡3個消費で周回すると奇跡が全然減らない地獄になります というわけで特訓スタンプでもらう場合は 1.5 倍でも泣かないということを肝に銘じることになります。ちなみにバトルに関しては余裕でした。アンルシアとモーモンが強いので適当に大砲を置いてるだけで勝てます。ボスに近づく必要がないのでむしろ安定しているとさえ言えます。特訓スタンプが 1.5 倍だと90個もらえるのでこれはこれで結構美味しいかもしれません。というわけで本日の動画は以上で終了です。